えー、15番パー5です、えー、左に90度ドッグレッグしてます狙い目はあ左ドッグなんでフェードヒッターの萌香、えー、選手ちょっと大変なんだけど、えー、正面のバンカーなるべく左の方が2段目がみあの楽ドローでドローで<笑>出たドロー<笑>さっきはドローと言ってフェードを打ってましたああ今回は若干ドローがかかりました ナイススショットコース沿い素晴らしい、素晴らしいまあ、ドローというかストレートだったけど、ちょっとドローやった、ちょいドローがかかった、えー、パー5の2打目です、左側、池あるんで、気をつけてください、バンカーの左エッジの、えー、10ヤードぐらい、左がベストポジションです。 言われた通りナイスショット、言われた通りのナイスショット素晴らしい、またもやバーディーチャンス、えー、池越えの残り56ヤード、ピンが非常に難しいところに切ってあって、まあ、できればピン越えで少しバックスピンで戻したいなみたいなショットが打てるか。 ここはバーディを取りたいホールです。いい感じで。おーナイス。あ、ちょっと大きかったかな、戻ってくるかな。戻ってこなかった。まあ、でも、内緒、バーディーチャンス。ちゃんとリポットを直しております。 15番パー五見事3オンですが、えー、かなりの下り、えー、スライスでかなり速いパットですスライスの曲がり具合をどう読むかおナイスバーディー読み切ったねありがとうございますスライス読み切ったねそんな曲が結構曲がったよね ナイスショットでした。ナイスバーディーでした。え、スリーアンダーじゃない。はい。スリーアンダーじゃない。調子いいね。いい感じ。え、16番パー4。え、ここは結構難しいんですが、左に90度ドッグレッグしてます。フェードヒッターのモイカ選手あの正面のユーカリが気になるところなんですが。 えー、狙い目としては左の方がフェアウェイ左の方がいいんですが正面のえとバンカーあたりを狙っていってくださいドローででドドローで、OK、お出たドローーお出たじゃないけどまっすぐ行ってナイスショット、OK、ナイスショット フェードではなかった<笑>ドローでもなかっ た, かったストレートだったいやドローかかってたら最高だった今のイケゴになります、えー、ナイスショットでした1打目は、えー、145ヤード7番アイアン、えー、ピンは2段グリーンの上に置かれてます おお、なんか筋ってるね。おお、内緒。調子いいね、ショット。いい感じ。ねえ。なんかみんな。ワンピンツーピンのバーディーチャンスのン。いや、いつも来ない。パウンド。そうなんです。どんだけパターが下手なの。どんだけパター が, <笑>ターが悪いの、ね、よ。<笑><笑> 池絡みの二打とも池絡みの難関ホール、えー、見事に通音しました、えー。下りのバーディーパッドです。ああちょっと打ち切れなかったけれどもナイスパー。オッケー。ナイスパーでした。 スリーアンダーキープしております。いい感じです。え十七番にやってまいりました。え十七番は池越えの長いパスリー3です。ちょっと難関ホールです。百九十二ヤード。はい。七番ウッド。 うん、ちょっと左目だけどまああフェードかかって戻ってきてるちょっと大きかったねまあでもそんなに難しいアプローチじゃなさそうさあここは寄せてパーをキープしたいところ、はい、なんか飛ぶ な,、うん、なんでやろパームスプリンドやっらいやでも今日湿ってるからねうんうん、ええー、萌え選手ちょっとオーバーしてしまいました 下りの難しいアプローチですえグリーンがあまり使えませんグリーンに直接乗せると大オーバーしてしまいますふわっと上げて止めることができるかこれはちょっとピンチです難しいアプローチ まあまあまあまあナイスショットですさあしっかりパーセーブしてください、はい、やらかさないように うん、ナイスパーはいありがとうございますナイスパー、まあ、セーブしたねーおお3アンダーで18番ホール、はい、18番ホール簡単なパー5だからーバーディーを取って4アンダーでしたいしたいところ、うん、4アンダーでいきたいところ<笑>最終18番パー5です、えー、1段目は、えー、フェアウェイの真ん中狙いで行ってください左の木は気にならないよね えぇ、さすがに今ギリギリうんうおちょっとバンカーに入っちゃうかな、あれフェードかかりすぎああ、入っちゃったうん、バンカーバンカーだはいあ パ, だパパー5やったパー5まあ、パー5だから問題はないけど えー、1打目ちょっとフェードかかりすぎてバンカーに入ってしまいまし た, た、えー、前ちょっと手前が顎が高くて、えー、ウッドとユーティリティ等は使用できそうもありません7番でいけるかな7番ギリギリまあ距離的には短いから別に8番その無理しなくてもいいけど8番とかでも7をちょっと開いって。 ナを開いて打つそうです。うん、まあしょうがないね。まあパー5だから。はい。えー、最終18番、えー、第三打目、えー、残り132ヤードです。8番 ？8 番。 おすじってるおーなしょおーすごい寄ってる寄ってるちょっと縦距離だからなんかよく見えないけどちょっとでかいでかいかもしれない皆さんリポットはちゃんと直しましょう見事にオン約2メートルの 下りのフックラインのバーディーパッドですどのぐらいフックするか読み切れるか最終バーディーで上がるかーおーしい惜し い, 惜しいナイスパーお疲れ様でしたお疲れ様です、えー、素晴らしい、はい、今日の感想今日は一心終わったんですけど ちょっと良くてパターンも1回3パットしたんですけどもったいない店でそれ以外はあんまり悪くなくてアンダーで上がりました3アンダーだよね、うん、賞金獲得おめでとうございます今回4ラウンドやって全部で3アンダーか 3アンダーで、えー、と4回中3回イーブン以下だったんで、はいえー、600ドルの賞金獲得でしたおめでとうございま す, あございますはい来週はアラバマで、えー、その後はどうなってますかえっと来週はアラバマでやってその次の週はアーカンソーに移動して、うん、それでまたその次の週アラバマに戻ってきてから最後フロリダのベイトナビーチで、えっと、エプソンツアーの最後のチャンピオンシップに てる予定です。それって全部車運転するの？はい。何時間運転するの車？何時間なの？三十時間ぐらい。クローリーからアラバマまで八時間かかるから、そっからアーカンソーはもっと西やから、うん、もっと遠くなってことやから、やばい三十時間で聞くの？<笑>すごい運転だね。それ一人でするの？はい。信じられない。<笑>頑張ってください。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です